撮影続けていきたいと思います。えー、前半。ワンアンダーで折り返してます。第一回優勝者。がスメ娘選手です。ええ、十番ホールは。T ショットのプレースメントが難しいです。ああ、ちょっと左に引っ掛けてしまいました。バンカー方面です。 上田家成美選手です。前半は。ワンオーバーでした。フェアウェイ真ん中。内緒。前半、ワンオーバーのリロー選手です。内緒。 浜口梁選手残り100、2 0ヤードまっすぐ飛んでます距離があるか雨の距離あちょっと上等です、えー、和田隅夫選手ちょっと左に引っ掛けてしまいました残り同じく200ヤードぐらい残ってますちょっと熱く入ってしまいました左に引っショートです れだけ木選手、残り約190ヤードちょっとボールを見失ってしまいました、ショートでしょうか。 感じに出てますナイスアプローチさあ和田杉瑠選手同じく45ヤード程度の第3打アプローチですちょっとショート気味か植瀧浪選手これもアプローチショットです約30ヤードです ナイスアプローチ上田樹成美選手はナイスアプローチで OK パー3 0ンチ入れました和田澄瑠選手上りのスライスライン約1 0ルのパーパットですしっかり打ちました惜しい 船渕里保選手、パーパットです。ナイスアプローチでした。ナイスパー、ナイスセーブ。ええー、十一番。池越のパー三です。今日はピンは手前のようです。約百六十ヤード、えー。ドローヒッターには、今日の T ポジションは結構難しいと思います。 ちょっと右に出てしまいました、えー、グリーン右ショートですやっぱり雨の日は注意点はと聞くと皆さん距離と言いますがやっぱりショート目が多いようです間隔ジリホ選手番手的に2クラブ下がって打っております ソリッドのあたり距離が届いているかちょっとバックスピンで戻ってしまいましたがちょいショートですちょっとカンダイオのあたりでえドローを か, かりすぎてしまいましたちょっとグリーン左に外れました2番ホールパー3グリーンに来ております えー、この組は3人とも外してしまいました、えー、3名とも約10ヤードのアプローチが残っています、えー、これからでしょうか上竹成美選手15ヤードのアプローチが残っていますグリーン的にはかなり使えるのでそんなに難しいショットではないと思います いい感じですナイスアプローチ沢田墨田選手です同じく少し深く入ってしまいました原口凜子選手です約14度弱 とこれもよくすぎましたナイスパーしっかり打ちましたが惜しい曲がり具合をショーだけ読み切れませんでしたさあ<笑>小田澄れ選手スライスラインを読み切れるか すこくは曲がるナイスナイスパー白毛カントリークラブ距離は短いがバンカーが超たくさんある何個あるんでしょう 2、4、5、えー、バンカーが10個ありますグリーン周りもあるんでもうちょっとあるでしょうか正確性が求められますドライバーは使えない、皆さん使わないでしょうさあ、上時ナルミ選手 T シちょっと左に出てしまいましたがバンカーを避けることができるか バンカに入ったようです選手も3番か5番打っのようですさあバンを避けることができるか狭いフェアウェイ<笑>さあドローが か, かりきるかナ イ, ナイスドローでフェアウェイです<笑>原口良選手はドライバーです さあ、バンカーを避けられるかナイど真ん中ですウェアウェアです、えー、渡住選手1打目はレイアップしました190ヤード残り135ヤードちょい上りです140ヤードぐらいでしょうか、上りで ちょっと引っ掛け気味ちょっと引っ掛け気味、えー、左、クリニッ左に外してしまいました花口選手はフェアウェイど真ん中です残り約百二十5ヤードすじってますちょっとピンの左ダイソン 上拓選手はバンカーから残り100、125ヤードどんなショットを見せてくれるかソリッドに当たってますピンに向かってああちょっと足りなかったバンカーに入ってしまいました 転がってる、下り。ライスアプローチ。フライドエッグになってます。うん。ちょっと難しかったようです。 花口梨穂選手は約 3m のスライスラインのバーディーパットです雨で球筋の跡がたくさんあるので読み切れるかこい惜しいちょっと弱かったですね これも玉筋の音が目でついています参考になると思います打てるか惜しいちょっと打ち切れませんでした 会いましたカップに切られた